ます。どうぞよろしくお願いします。それでは参ります。お乗りに宿りし。学園の花。保護先二千十八。知らぬい。この道を。 小さな一歩歩み出そうこれまで過ごしてきた日々は当たり前なんかじゃないんだこの一瞬、この一秒後悔しないように過ごしていこう は、新たな一歩を踏み出すんだ我ら福崎いざ参るああ俺たちはピエロなんだ 自分を見せて自分の道を進めばいい幸せで元気で七色の虹のように光り輝き矛先でいや矛先が唯一の存在になろう 自分が楽しもうそしたらみんなついてくる我らが見せるはほっこさき自由にほっこさきらしく行こうじゃないか 6代目がいたたからここまでやれたんだだから今度は俺たちが新たな道を踏み出そう知らない今までありがとう6代目今までありがとうここまで連れてきてくれてありがとう今度は俺たちの番だ新たな7代目を見せてやろう Thank <laughs> you. 信念持てば笑顔の花が先になるフードコ嵐が来仕掛ければ一歩両断切り開き同時時に重ね合って一心無乱に舞い踊れ小さな一歩が大きな進歩を終えらす ありがとうございました。